ブログのナンバー一番和代古集団昭さんのみぞです。皆様こんにちは。えっと私たちは和太代古昭と申します。えっと会社はこの PTA で結成しまして間もなく満9周年を迎えます。 毎年こちらのウェルカムライブに参加させていただくことができまして大変嬉れしく思っています、今日も全力で打ち込みますのでどうぞお聴きください。よろししくお願いいたします。 Thank you. you <laughs> ありがとうございました。